大バカ者の役立たずどもが一度ならず二度までもビーダーシティの者たちにまんまとしてやられるとはこのトラーケン様の顔によくも泥を塗ってくれたなビクフハ我らダークビーダーの野望は世界征服いや全宇宙を支配することだたかがビーダーシティ一つ落とせんでどうするつもりだたか情けない奴らめトラーケン様誰だダーク忍び目にござい なんだ、ダーク忍びそこの2人が不覚を取ったのも敵の戦力を知らなかったため私がこの目でしかと調べてまいりましょうん任せたぞダーク忍びああ行けえダーク忍び全宇宙を我らダークビーダのものとするためにハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ ね、えいやおしはようぼん い, つからいたんじゃ いつからって、さっきもおはようって。ここに置きますよ。<笑>博士、こんなガラクタ出して何やってるのガラクタじゃない燃えないゴミは水曜日だよ。ちゃんと燃えるゴミと分けて出さなきゃ。違う、わいいいよ、この科学チックな発明品を。わしの人生はまさしく研究開発に明け暮れる人生じゃった。それもこれも、邪悪なダークビーだからビーダシティの平和を守るため。 聞いては宇宙の平和を守るため、人生のすべてをかけてこの素晴らしい発明品を生み出してきたのだ。今日はこれら数々の傑作をビーダーシティの人々に披露する大発明展なのじゃグランパリッキー入ってます、うんね。これから大勢のお客さんがわしの発明品を見に来てくれるじゃろう。そうすれば… 男性ファンになちし、っゃうぞ、い。いらま。<笑>センサー内臓一撃必殺続きマシンじゃ。<笑> 青本日の発明点を知らせるチラシを大量に印刷してあるルイルイと二人で配ってきてくれ<笑>うどうぞいらっしゃいまうちの裏にエアシューターの受け取り口があるんだよはいグランパチラシを運ぶのにエアシューターまで作ってたなんて。こ<笑><笑><笑><笑>んなにいつ作ったんですかね 無駄にせんようにさてシロボンにはお客様への説明を手伝ってもらうぞへえひ、ー、ょっとしてこんな誰が水着に革靴履いて傘をさせと言ったまずはこれを説明しようこれはなどんなものでも温めることができる原子レンジじゃ戦場、えー、で腹が減っては戦はできんが生ものは食っちゃいかんおこんげがまたおいしいったらもうっていうんだぞあいつらか かような相手では勝ったも同然拙者の敵ではないわググ<笑>ってはいけませんよ彼らは見えてもなかなかに手強い相手のんきに遊んでいるように見えて実は秘密トレーニングをしているのかもしれませんよグレイボンという博士も全く役に立たないものばかり発明しているように見えますがイ<笑><笑>彼が作ったビーダーアーマーの活躍を私はこの目で見ておりますよダーク忍び様 その名前は絶対に口にするなと言ったろう。どこで誰が聞いてるかわからない。壁に耳ありだ。拙者の名は忍びボン。これよりグレイボン家の調査に行ってまいる。いざなんと素早い動き<笑>さすがダーク忍びさんは。く<笑>っその名前を口にするなと言ったろう。はい。いざよいかも見てもいついかなる時も気を許すでないぞ 徹者はこれより発明点にやってきた観客に紛れ調査をしてまいるそこで見ておれわかりました、ダークお、あっぶわ、ね、かりました…しかと見届けますよ、ダーク忍び様言うなと言ったろうがはいまだ誰も来てないか…しかしまあ自分の銅像を作るとはハレンチな…は どうぞいらっしゃい魔法。う, ああうわようこそいらっしゃいましたうわあ。あなたは？私はビーダーシティの平和のため日夜発明に精進し続けるグレイボン博士。 あなたは本日この大発明店のお客様第一号。あなたのことは一生忘れません。差し支えなかったらお名前を。せーし、しゃ忍びぼんと申す。忍びぼんさん、ありがとういや。本当にありがとう。発明品の説明は私とここにおります。白盆でたっぷり親切丁寧に<笑>グレイボンさん。拙者できれば一人でのんびりと見て歩きたいのですが、もうもちろんそれは構いませんが。 <笑>それではシロボン忍びボンサんの後について何かわからなそうだったら教えてやってくれはあああっああ 白ロボンって言ったっけはいあ、博士の発明の中に、ほら、なんていうのかな強くて、かっこよくて、ほら。ホワイトゲールですかああ、それそれ。あれはここには展示してないんです。博士の家の地下の研究室にあるんです。<笑> でも忍びぼんさん、なんでホワイトゲールのことを知ってるのうら、ん、あ、そ、それはだって評判だよ。強くてかっこいいってさ。本当！忍びぼんさん、博士の発明品の説明してあげる。ああ、いや、いや、接者はその、はい。あの<笑> あとねもっとすごいのが。 <笑>いや、ありがとう気持ちよかった<笑><いや><笑>これは雑巾エッセ一発でスクリームになれるわ<笑> ん、明日のための反撃サンドバッグいかがでしたかすげえやっぱすげえそんなにまで感動していただけたのってこれ以上の喜びはありませんまだ健康キングコーナーしか体験してもらってないよではぜひ次はビーダーマくれんかいやいやいやいや拙者用事があるので今はこれにて失礼するまた後ほどそうですか今度は今以上の歓迎を約束しますよ グフグフグフねえねえねえねえ、ね、やはりあいつらただ者じゃなかったでしょねえねえねえねえ不覚を取ったあまりにも全てが出し抜けて急だったのだお世辞を言って情報を聞き出そうとしたらいきなり逆さずりいきなり逆さずり あ, あ隠し持っていたカメラやら何やらにも気づかれてしまったその後で拷問その後で拷問<笑>メーカーを使って徹底的に絞り上げられたのだ カメラはそこで破壊された。その後いや、まだ拷問が続くんですか？目にも止まらぬパンチが次々とあまりにもすごく相手が何人いたかもわからぬ。有様。いや、ともう聞くだけでもおぞましいよ。 そして最後は、今度来たらもっと手ひどい目に合わせるぞという脅迫だグレイボン博士が自ら言ってたよ。今度はもっと歓迎すると…なったもちかくなる上は、ダークアーマーを出して一気にカツンとも…このまま手ぶらでは帰れぬ。もう仮の姿にはさよならだえあ、くどい、お、お、お、お、お、お、しのびボン様それは先ほどのグレイボン家で死んだ。これからは破壊工作員ダーク忍だ。調査だけでは済まされんぞ。 爆弾でビーダ ー, アーマーもろとも研究所をぶっ飛ばしてやる。<笑> さっきの忍び盆さんだってあんなに感動して帰ってったんだもんその話を聞いた町の人たちがどうっと見に来てくれるよあんどうぞいらっしゃいま来たよお客さ ん, んお客様は神様ですいらっしゃいませいらっしゃいませ なんだ、赤本 か, かここら何さるんじゃ、このくだらん銅像は切るもんったのかんなに仕分けましたろな、この草ソチーはい、先生、発明店おべでしこれからもいいものどんどん作ってね<笑>ありがとう、赤本。しかしお客さんが全然来なくてな、こうなったらダークビーダーでもいいから来てもらいたいぐらいじゃよ<笑>そんなこと言ってると、本当に来ちゃうかもしれないよ案外、近くにいたりしてね その辺の辺茂みからこっちを見アオボンとルイルイにはあったのかええ、もう少しでチラシを配り終わるって言ってましたけど。そうか、もう配り終わるのかなのに客が今度は。どこに行ってもあるのなこのチラシ。ねえねえ、グレイボって誰ああ、知ってる知ってる。あのロボット作った人でしょ。この前そのロボットが飛んだ時、向かいのお宅の瓦が飛んじゃったって。ほら<笑> だしい、ねは博士、忍び坊さんがそろそろ来るんじゃないのかな？だって忍び坊さんまた後ほどって言ってたもん。<笑>忍び込むには絶好の場所。いざ。<笑>ちょろいもんよ。まずはビダーマーのありかを探らねば。グランパー、チラシ配りやっと終わりました。 ご苦労だったなしかしまだ客が忍びぼんさんという方ただ一人でなわいも客やつもう一度チラシを配りに行きましょうかルールイえー、ポンも手伝う我々は、労働条件の改善を要求するリリ、えーす、えー、な、おうぼんチラシならまだたくさんあるんじゃ配ってきてくれ、えー しかし拙者は負けんぞ っざっ<笑>もうすぐ日が暮れるぞ。残業反対。リリー。もうそんな時間か。今から配っても仕方がないか。そうだそうだ。リリーリリーありがとう青オ気持ちだけもらっておこう。お片付けシステム始動はいえ。なんだ。こ今度なんだ。 計画通り全然お客さん来ないですなんだか博士かわいそう落ち込んでいてもしょうがないアイスでも食べるかやった超つまんないよね超パンピーボンじゃないこのように一般人文のことをパンピーボンと最近の若い子たちは略していますこれはクレイボン研究所の設計図ではないかリーダーマンはどこにあるんだ うちの中にマジ、<笑>まだまだハスメイはあるだろ。うわあめちゃくちゃ散らかっとるやんけ。2階のお風呂なんだゃがちょっと工夫してあるんじゃよ。グランパ、いつの間に。こっちじゃ、こっちじゃ。<笑><笑> まだだ開発ののの途中なななじじゃゃが、ごん。ん一見、たたお風呂。あー ど, れどれ私にいかんいいとこはないではは実ああかかかっゆとこっちじゃ。 自動洗濯服を着たままお風呂に入ればお湯に浸かりながら洗濯もできるんじゃ二つを一つにスペースユーティリティもバッチリダークビーダーとの戦いにはこれが大切なんじゃ、えー、こんなんばっか目回らないのかな何<笑>でぐるぐる回るんだか お風呂の隣には乾燥機もあるんじゃが、どうも温度の調節がうまくいかんでな、暑いんじゃ。すま<笑>ん、すまん、発明店があるから、冷蔵庫は2階に移動したんだった。<笑>んなんか行ったり来たりやな。いや、このところ発明店のことで頭がいっぱいでな。これ、キャベットがいいな。 よしよし、今日は好きなのを食べていいぞおなかこわすよ う, ようーんとおおこれならいろんな種類が入ってるぞ外でお客さんを待ちながら食べようねえー、しのびぼさんつけるかもしれないねおおそうじゃなきっといいひね<笑><笑>お恐るべしグレイボン。 やっぱり、まだ誰も来てないよっあ…あいつらが出てきたくっクっくっくっくっくっくっくっはっくっくひどいくっくったっく<笑><笑><笑> な, な, なんだこれくっくっくはくくっ こんなのはめなのよ<笑>たる深く<笑>こ<れ>は…あ<笑>あ<笑> <笑>ずっと自分を信じて頑張った嫌いな牛乳も飲み続けたかいがあって身長もこんなに伸びました骨も丈夫になりました爆破はさせてもらうぞ<笑><笑><笑><笑>ーク忍び様はどこから入ったのだろう<笑>、えー、あ, あそこから行けるかも 少々濡れたが大丈夫だろうあらー脱出するにはおあつらい向きだいはあ、博士お客さんが来なくても博士の発明の素晴らしさは俺たちが分かってるからさありがとうシロボンそうだな本当は発明展のフィナーレとしてたくさんのお客の前で披露するつもりだったのじゃがこの際じゃ君たちに見てもらおう今度はなんや前もって言ってくれ たのしみじゃろう。 わっしまったーわー よ<笑>かったー。わー！綺<笑>麗。博士、忍びぼんさんもどこかで見てるといいね。うん。忍びぼんさん、いい人だったなお。 吐いてるブルーお腹がそっと吐いたため息とぼけた雲の形明日のことなんてね昨日より駆け足だよ毎日映 ここは誰も生きて帰ったことがないという恐怖の山しかも日没までに食べさせないとルイルイの命で危ないのにもう日が沈みかけてきたぞ次回「ボンバーマンビーダマン爆買いで」は区で伝死なないでルイルイ急げもう時間がない